はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日ね、お伺いするお店なんですが、神奈川県のね、鶴目駅にございます。 レストランバークさんに伺おうと思っております。こちらのお店はですね、デカ盛りハンターっていうテレビ番組の方で、チャレンジメニューみたいな感じで、僕がね、挑戦者という形で、以前ね、一度伺ったことがあるんですけど、元々はね、めちゃくちゃ分厚いハムカツとかで、ツイッターとかでも一度バズったりとか、大食いの方でもね、マックスさんとかエビマヨちゃんとか、ちょこちょこと YouTube の方でも上がってる、そういう意味の方でもね、昔からある老舗の、まあ、定食屋さんなのかななんですけど、 本日ははチャレンジではなくね定食メニューをいただちょっとねテレビの放送あとかなりね忙しいみたいで今日はねちょっと営業終了してからの撮影となっております、まあ、なのでねいろいろとお話をしながら、まあ、料理のね感想を言いながら美味しい定食メニューを食べていこうと思います早速ねバークさんに向かいたいと思います 今ちょっと駐車場から歩いてるんですけど、まあ、で も, 本当にもう駅目の前ですもうこれ、画面内では見えておりますね。これ、すごいね、もう2時なのにまだお店に人並んでるよ。ちょっともう雨も降ってますんで、早速ね、店内の方をお伺いしましょう。で、これ、店頭のショーケースですね、めちゃくちゃうまそう。さっき言ってたこのハムカツね、これ、分厚さやばいでしょ。これ課題広告じゃなくて マジでこのサイズ出てくるからヤバいよということでただいまね店内の方に入ってまいりました今回はねおすすめの品等を含めて4品ほど定食でいただく予定となっておりますずーっとねこの店内ものすごくいい匂いがしてるんで料理ね来るの楽しみなんですけど、まあ、以前はねデカ盛りでテレビ番組でいただいてたんでどうしてもね具材が冷めちゃってるものとかも多少あったので熱々でね今回いただけるので 100% うまいよ うわーありがとうございますありがとうございますとうことでただいまね商品の方が全て出揃いましたもうねちょっとね画面に見切れるぐらいものすごく量があるので一品一品ね紹介しながら食べていこうと思いますそれではね熱々のうちに早速いただきますとそしたらひとまずこれねこちらがねハムカツなんですけどこんな分厚いハムカツ見たことありますじゃちょっとこれ一口目いただきます こんな厚切りなんだけどちゃんとね中まで熱々になってて衣が薄いんだけどカリッとサクッとして食感も味もうまいのよ、うん、で今回ライスなんですけどこれね大盛りで注文したんですけどこれ別に僕が特別じゃなくて大盛りにするとこのサイズで 1kg になりますんで注文される方はね皆さんもお気をつけくださいう、ま <笑>うーんきょちょっとベジファースト忘れてたが<笑><笑>野菜もしっかり入ってますんでうーん こちらのバーグさんね僕はデカ盛りハンターさんというテレビ番組でお世話になったんですけどそれ以外にもねめちゃくちゃ番組出てましてサインがねすごいのよ、まあ、これをね見に来るだけでもちょっと楽しいと思う正直さっきもね料理来る前こう眺めてて誰もが知ってるような番組がねかなり目白押しでサインあるんでこれはね見に来るだけでも価値があると思いますね そしたらこの辺りでねもう一品いっちゃいますか続きましてもねこれ名物というか人気商品となっておりますチーズハンバーグでございますねこれねちょっと中身がすごいんで皆さんに見ていただきたいんですけどうわうーわーこれちょっと中見えますチーズやっばいでしょこれこれがねうまいんですよいただきます<笑> <笑>うんうんうんこのね荒々しい肉質にこのチーズたまんない組み合わせっすよ<笑>うん これさ、ご飯多いかなと思って早めに食べ進めてたんだけど逆におかずがご飯に合いすぎてペース配分を考えないと足りないかもしれない<笑>先にこれハムカツ食べちゃいますかいろいろお皿寄せられないからさ。 こういった定食屋さんっていいね心が落ち着くわうんうまいそしたらまずはねこちら1皿目のハムカツ完食でございます続いてこちらねちょっとカツカレー食べていきましょうかもう見てよ カツが見えないぐらいルーがドバドバにかかってんだけどめちゃくちゃうまそううわ、めっちゃいいねこのビジュアルしたカレーもいただきますんうんうまい このバークさんのカレーは何日もね仕込みに時間をかけて作っている特製カレーなんでかなりスパイスは効いてて普通のカレーとは全く別物なんですよ、ものすごい癖になります。 食感に関してはかなり濃厚なドライカレーぐらいもうドロッとしてるんだけどスパイスだけじゃないこのうまみがあって辛みもしっかりあるんだけどいわゆるカレーとはちょっと違うんだよねうん食でこうする人間としてねこれは言っちゃいけないんだけどこれは食べてもらわないとわからないと思う<笑> でも確か前回デカ盛りハンターさんでチャレンジメニューを挑戦した時はやっぱりお腹いっぱいになる時って辛みがきついんでこのねスパイスの効いたカレーがかなり難問だった記憶がありますね難問じゃねえや難関か<笑>あーうまっ ただいまねこちらカツカレーも完食させていただきましたおかずももうこの2皿のみですねそしたら本日頼んだ最後のおかず紹介させていただきましょうこちら最後にいただくのが鶏の唐揚げでございますこうやって見てわかる通り実は揚げてないんですよ多分ね焼きだとは思うんだけど僕もまだ食べたことがないのでこれもいただいてみましょううわうまっ 今食べたところはおそらく鶏の胸肉部分のお肉だと思うんですけど衣に油と味付けがね、染み込んでてお肉自体は淡白なんだけど噛むたびに肉汁というかうまみ汁がじゅわっと溢れてきてあこれはね、癖になるわうまっ もちろんね、衣はサクッとはしてないんだけど唐揚げ味の鶏のソテーなんかね不思議な感覚。 今日はさチャレンジでもないしのびのびと食べてるけど前のねテレビ撮影した時のことを思い返すとかなりきつかったんだよね見てわかる通り僕お肉系が多かったりとか以前ねいろんなものはご飯もかなりの量があって飲み込みにくい食材が多いんですよお腹いっぱいになりやすいというかね 5.5kg あったかけなそれぐらいだったと思うんだけどその量を食うのはね結構答えたね<笑> でもこうやってテレビだけじゃなくて改めてねレギュラーメニューを撮影で頂きにお伺いすると美味しさも実感できるしこういう機会は改めてねちょっと大事だなと思いますねうん、うん、お世話になったお店により感謝をするためにもやっぱね大食いファイターはねこうやって並盛りを食べに行かなきゃダメですよ<笑> うん。ということでこちらねチーズハンバーグ完食でございます。あとは残すところもうねこの唐揚げとご飯のみでございますね。 うん、はいご飯もね綺麗に完食させていただきましたので残りはねこの唐揚げのみですね定食屋さんのメニューってメインのおかずとプラスで野菜の付け合わせもかなり量多いからどっちもね取れていいなと思うんだよねうんでこれね最後の唐揚げとうんで締めにはねこれねお味噌汁と。 うん、ううということでごちそうさまでしたはい。 ただいまね、レストランバークさんでいろんなね、レギュラーメニューをいただいてまいりました僕がね、こちらのお店さんの料理を食べるきっかけがテレビ番組のね、チャレンジメニューだったんですけど改めてね、こうやって一品一品通常のレギュラーメニューをね、熱々のうちにいただけるとデカ盛りでいただく時よりも数倍美味しく感じますね料理だけじゃなくてお店の方々や店内のね、雰囲気も含めてほん懐かしさを感じるものすごい美味しい定食屋さんですのでぜひね、気になった方